富山県白萩村の種部落であばらと呼ばれる田植えが今行われていますここは昔噴火口であったと言われ地上からわずか2尺が泥土その下には水があり水底には昔倒れた材木が横たわっているというちょっと田植えなど想像もできないところですが部落では女の人ばかりで水底の材木を足がかりにして毎日1時間の田植えを行っています尊い造産への姿です 軍事工場から平和産業へその転換工場にもいろいろな悩みがあります戦争中工作機械で大を成した富山県の富士越工材会社今は何万坪という大設備を抱えてどうやら自転車を作り始めました精密機械で大して精密度のいらない部分品を削るというもったいないやり方その代わり出来上がりは確かということです ドロドロの着物と真っ黒な赤にまみれて焼け跡の街を野良犬のようにさまよっていた天才孤児たちその一人五十嵐康智君は日本ニュースに映ったのをお父さんお母さんが発見今度天下晴れて富山のご両親のもとに帰りましたあの時の歪んだ表情に比べてこの朗らかな顔 しかし、かこうした幸運な子どもたちはほんの少しです富山県新港の沖合吹雪の中で荒波をついて漁民の果敢なブリ漁前の日には4人の犠牲者を出したという冬の海の危険な作業です12月23日ブリ 7,000 岩が水揚げされ大量の旗をひるがえして船は港へ帰りました 次は大人です富山県船倉村の村長さんの温度取りで始めた寒中相撲良い年配の人も混じってこれは精神修養だそうです富山県名郡任務村で春1月の末貧乏な小作人の自殺事件が起こりました これは谷口仁作さんという人で当時は問題になりませんでしたが最近遺書が発見されましたこれによると捕作料は工程の100倍で嫌なら土地を取り上げると言われたことが分かり農民組合は厳重に抗議しました 富山県では各河川が氾濫陣痛大橋は流出米の貯蔵所では出水地下市の声に急いで安全な場所へと移していますこの水害のためこの地方が誇る原田米の本場は1万2000丁分に及ぶ大きな被害を被りました